皆様ごきげんよう、久めです。キャラクターボイスは、ゆずきゆかりでお届けしています。2022年10月14日、運営から、バビ悪霊の神々強メダルが届きました。内容はおそらくこの補填文ということになるようです。悪霊の神々強メダルに関しては、バージョン 6.2 になってから、アトラスとかのアクセサリーが出なくなっていました。バージョン 6.2 で各種コインの価格変更があったので、それに伴うサイレント変更なのかと思っていました。 でも、そうではなく、単なる不具合だったらしく、その修正が行われた結果だそうです。ただ、悪霊の神々強メダルからは、もう悪霊の仮面しか出なくなったと思い込んでいたので、それならばと、悪霊の神々強メダルではなく、ドラゴンガイア強メダルを集めていたのでした。しかし、不具合が修正された以上、やはり悪霊の神々強メダルを集めるのが一番お得ということに、私の中ではなっています。 ですので、今あるドラゴンガイア強メダルは、この際、一気に処分することにしました。ちなみに、ドラゴンガイア強のマム知識ですが、ダメージ完全ガードというのはあくまでダメージ完全ガードであって、ルカニとかは普通に入ります。手持ち無沙汰になっていた人は、覚えておくと次に活かせるかもしれません。というわけで、本日の動画は以上で終了です。それでは次回の動画でお会いしましょう。